20代で実家暮らし。これっておかしいのカズレーザーがきっぱり回答。痛快だわから。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーさんが YouTube を更新。 年齢相応の楽しみ方があるカズレーザーコメント開始と題した動画を投稿しました。カズレーザーさんのコメント開始シリーズは視聴者から寄せられた相談に対し冷静かつ的確なアドバイスを送る人気企画です。1月21日に更新された動画では次のようなお悩みが寄せられました。 大好きなペットと離れたくない一人暮らしの祖母と近いところにいてなるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり地元で家から近いところを選び就職し実家から通っています。同世代は一人暮らしの子ばかりで、以前一人暮らしの子からなんで実家暮らしなのありえないわ、的なことを言われました。 それまでは気にしてなかったのですがそれを言われてから20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですかカズレーザーさんの回答はきっぱりと実家暮らしはおかしくないと伝えたカズレーザーさん。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別に良いと思いますけど。 相談者に否定的な言葉をかけてきた人の真意を次のように推察しました。実家がどんな豪邸でも実家暮らしいありえないってこの人言うのか、な。ただ一重にマウントを取りたいだけの人なんじゃないですかその人が。相談者に気にしなくてよいと励まし、回答を締めくくりました。人の住んでいる場所に文句を言う奴なんか猿以下の人間だから気にしなくてよいと思いますよ。 この回答に、共感続々、視聴者からは、26歳で実家暮らしここにますよ、から、一人暮らしよりお金ため放題、って、開き直ってやりますよ、う家事全般やっています。自分が本当に納得してるなら人の目とかどうでもいいと思う。確かにどこに住もうと、自由、などのコメントが寄せられています。